締めさせていただきたいと思いますどうぞ皆様の、ね、手の方もあの拝借させしましていただきたと思いますよろしいでしょうか、はい、皆様にますますのサチュアレ願いまして最後に締めさせていただきますそれでは参りますお手を拝借よ 本にありがとうございます。